ハローどうもアディです。ハロー、モケです。<笑>はい、こんにちは。はい、こんにちは。<笑>これはあのノーマルスキンのね、方がええとモケですね。はい。恐竜みたいなの方が女です。はい。初心者です。どうもこんにちは、<笑>こんにちは、こんにちは、こんにちは。今日はですね、あれなんですよ。はいはい。 モケがマイクラとト前、ね、毎日のね、ちょっとやったんだけど、はい、そうねもうえぐいぐらい初心者だと。<笑>うん、そうね。もう本当何もわからない。もうベッドすら作れないよね、うん、確かね。うん、<笑>もらった。もらった、もらった。<笑>大事なも全部もらった。そうだね、うん、基本的に。箱に入ってたし。っていうことで、今日はね、あのー、じゃあモケに、ネザーに行ってもらいたいと。うん ネザーね。か の, の有名な。そうそうそう。また聞きぐらいです か,、ま、いですか<笑>聞いたことない<笑><笑>、まあ。いわゆる地獄ってやつよね。地獄なんだ、そあそこ。でえー、で、じゃああそこに行ってもらいたいんですよ、モケに。うん。なのでうの、うちはついていくだけです、す正直。<笑>はいはいはい。来いよー。待ってろよ。<笑><笑>ということで、<笑>うん。まず、あ、とりあえずやってみよう。 じゃあまずはねあの普通にるじゃん。ちょっと生えてないんだよなヒゲ青いだけなんだよじゃあまずはね木をねこってあこってこってこうえっこうやってやるのこれどうやってやるのから始まっちゃうなるほど流し流しこれ流しよう流し 何を流しい木だよ木、原木原木。<笑><笑>あマースのほう。あ、そうだよ。何だと思ったの<笑>なんか何だろうって言ってんじゃん。<笑>ちょっと切れ キ, リキリなんだよ。何<笑><笑>でだよ<笑>。えー、え、木、どれぐらい必要なんですか、パイセン。そうだね。まあ、まあれだけあったらいっい、いっぱいかないっぱい、まあ。まあ、どれぐらいだろう。 そうねー。まあ二十個ぐらいでいいんじゃないかな。十、うん、個でいいの。うん。そんな三秒でできるわ。よっと。ゆっとのいる。余裕余裕<笑>やっぱ人の流れる時間ってそれぞれだからね。そう、いや、それぞれではねえ。<笑><笑>なんと決まってんだよ。体感ってそれぞれだもんね。体感と時間。あ、え、鳥がいるよ。どこ行ったわけ。Okay. ほら、鳥がいる。 鳥がいる鳥が、いる鳥がいる、可愛 い, <笑> い, <笑> い, い, い食料だから、食料あ死んじゃった<笑><笑>ちょっと木集めてもらっていいですか<笑><笑><笑><笑><笑>集めます<笑>じゃあ、うち羊とわしに行ってくるわ嘘でしょ<笑>あ、いたいたいたいた<笑>いるよ、いたいたるよ<笑>ほら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 えっとね2個2個ね2個、うん。じゃああとねま、まあ、うちの分も入れてあと、ね、えっお前い る, ついるいるいるいるいるいる<笑>いる<笑>うちだけハードモードになるよじゃないと<笑><笑>じゃないだってやり込んでんでしょだっていやいやきついよし<笑><笑> もうちょっとい、ね、この辺にでもいたからさ、いないかな、他に。いると思うんだよね。あ、いたいたえこれ、犬だこいつら殴ったら襲われるぞ。えー、やば目合わせないでしょ。<笑>いいな、犬欲しい。オオカミだけどね。オオカミうん。もっと欲しい。え、まだいる、いっぱいいるじゃん。め, めちゃくちゃいる。 もうニヤトレ見たら 即, 即殺しにかかるじゃん怖すぎかよ弱いもので、ね、<笑>大好き<笑>まあま あ, あの食料だから ね, そうね鶏肉は美味しいから<笑>ち、ね、めちゃくちゃ逃げられてるじゃん<笑><笑>映さ<な>いで<笑><笑>うわすごい広くなった あいいじゃん、豚え、あっちすごくないあの滝、ね。めっちゃ綺麗なのよ。砂漠じゃん。砂漠じゃないわ、あれ。<笑>なんだあれ。あ火山か。あ牛ちゃんいる、牛ちゃん。この辺に羊ちゃんいないかな。走れなくなってしまった。またん<笑> で, <笑>でそのお腹空いてんの<笑>今だと半分あるよ。大丈夫今走れるんなった。ってか、走ったことないわ。どうやって走るの えっとねシフトをしながらだねあなるほどね走ったことないからお腹空すかないのかなそうそうそう夜になっちゃった、えー、羊を取らせへんウ<笑>しかいないぞあいたいたいたいたいたいたこあいたいたいたいたいたいたいたいたいたいためっちゃいるシフトってこっちかこれスペースだったわ嘘でしょ<笑>えシフトで走れてないゆっくりになるようん<笑> あ、まあ、コントロールだわコントロあル。ほんとだオッケーこれ羊毛できたからもうけこれ、うん、<笑>始めてるんだけどヘイヘイ戻ってきてくれはい、はい、これを渡そううんしたら7個あるよ、うん。ベッドを作ってください、うん、はい 任せてください。頼んだ。これでね。これね、溶岩とリンゴのところにあるわ。あ、本当だ。あった、あった。これを二個ね。うん。一個。二個。完璧よ。完璧。まずいぞ。これで。死ぬぞ、ちょっもう一個置いてくれ。あ、え、ネオ。例えてねえの、こうだ。例<笑>え<笑>てんの。<笑> めち ゃ, ちゃめちゃいい眺めじゃん目の前にめっちゃバケモンいるからね見てみすげえすげえ あ, あ<笑>これ回収した方がいいいやしたらねあっごめん<笑>置くじゃん、うん、ゃいいでもう一回クリックするじゃんリスポーン設置をしてくれさあオッケオッケーオッケ ー, ッケーそしたら死んでもここだわ、うん、じゃあ旅に出る旅に出る どこ行ったもんけ？どうここ。あ痛いちゃいちゃいちゃいちゃ。行ってくるわ。うん、んえ水だ。どこにいた？ここか。ここどう？あいいんじゃないゃ？でかい。先続いてるよ。あ, あったでどれ？マディどこにいんの？ででいないわ。しかも飯食わないでやば。こうだ。 いいじゃん、食えてる。だからね、見えなくなったところに、タイマーも見えるようになるから。らマジマジよ。置いちゃうよ。頼んだぜ。これ見てみてよ、こ, こ ら, 辺ほら。うええー、もう怖くない。鉄よ。だ い, い。ごめん。鉄, 鉄いいどこ鉄これね。 これね丸石で取れるからこれねそうそうそう分かったあいいじゃんようやくありついたそれなこれちなみにもうネザーに行く準備はできたんだけどどうやばいやばいやばいやばいやばいもう俺そのまま逃げてそのまま行って<笑>えっやっえ<笑> 見たくな、ね、いもん見てしまったわちは。何？秘密。なんでよ。<笑>行くよそっち。<笑>バケモンがいたんだよ。バケモン？そうバケモンよ。どんなバケモン？クリーパー緑色のやつが二人いたわ。クリーパー？<笑>クリーパーとゾンゾンがいたわ。ゾンゾン。ゾンゾンがいたよ。 そりゃまずいけど鉄が手っ取り早く見つかりそうだねううそうだねもう見つけたから正直戻ればえるかりるけどるうち、ん、らどっから来たっけこっちおっとこれじゃないほらここ取ったよね確かにこっちだよ帰れるお家で帰れるのよ じゃあそしたら、これ今、鉄できたから、うん。はいよ。鉄を使って、バゲツを作ってみてくれ。バゲツはをねああ、いいよ。バゲツっていうのは、どうやって作るんだいバゲツはこうするんだい。ハサミできるけど、ハサミにしとく、うんバゲツね。<笑>バゲツでも出てこないね。あ、こっちか。あ、両台だ。鉄の装備がいいな。鉄装備はまた次回だね。 オッパバケツあったできたよできた、うん、そしたらじゃあ一回寝るべオッケー余裕じゃんそうなんよ、実はねオッパーなんてすぐ行けるわまだ五秒しか経ってないもんね<笑>おはようございます おはようございますおはようございます朝ですそしたらこれねはい今日のアジェンダは黒曜石をね作る方法があるんですよはいああさっきなんか言ってたよねそうバケツとどっちを拾うのまずはね溶岩を拾ってくださいバケツで溶岩を拾うってどうやるの右手拾うのよ うえ、これなんかもうやばいよね溶岩をさバケツで拾ってそうなのよいかれてるよねしたらまずねあそこで燃えてるのがいるここにねあやったなんか落としてるよ骨だ<笑>できたいいで、ね、そしたらもう一回溶岩取りに行こうぜは一回で済めよこれねゲートを作んなきゃいけないからね。一回で済むのだよ これねとりあえずねゲートの下準備はできたわけですよ。マジマジっすマジっす。すごいじゃん。今頑張って穴開けるんで。<笑>こなんでいいのうん。一応これがゲートを作る時の形なんだけど。はあはあはあ。 まあ、一応大きくすることもできるけど基本的にこれでいいかなって感じだねもう入れるまだなんでここはね火をつけなきゃいけないっすよ火そう火火っすないよ火なんて溶岩それがあるんすよたいまつあ溶岩でもできるけどかまどかまど ここに砂利があるんですよ、砂利。うん、はあはあ、これ砂利ね。砂利を掘ると、はいはい、まあ、砂利が出てくる。砂利が出てくるんだけど、ある程度の確率でね、火打ち石っていうのが出てくるわけよ。間違えた。これ、これ、これ、これ、こ, こ, これ。はいはいはい。これを、鉄持ってるよね、確か。あるよ。鉄とこの火打ち石を クラフトしてほしいですよ、うん。これだ。あ、できた。で、うん、それを右クリックでここを押してほしいんだ。どこどこで押すのその黒曜石の上でなんでそんな離れんの<笑>黒曜石の上でねえ、一人にしないでよ。困<笑>るから、いるから。ここうん。貴重、うん、すごーい もう<笑>いいけどててみてよ、は<笑><笑><笑><笑><ょ><笑>あ怖っ<笑><笑><笑>いつ そ<笑>したらこれもうネザーゲートできたねワン、まあ、ちょっと行ってみようまあ、とりあえず入ろうぜうんむにゃんむにゃんごめん出ちゃった<笑>通りすぎるんじゃないんだそう通りすぎるすごーい何ここ来たーネザーですゲーセンみたいな音してるこれ<笑> す, す, すごーい な何 か,、えー、か知らないもんいっぱいあるじゃん。木だねすげえこれネザーの木だな。ネザーの木うん。あー、どこアディ。あれんネザーの木もらってこう。これ木じゃないの。これ葉っぱか葉っぱだね。ここだね。こここれただの葉っぱだわ。ごいごいごい<笑>すごいじゃん。あなんかさ、新しいレシピ出たよ。釣り竿みたい。 それだろうみたいななんだろうこれ、まあね、今日はねうちはとりあえずここまでやっておきたいんだけど、うん、これ次回ちょっとぜひお願いしたいことがあって、はいうん、今気分いいから何でも聞いてやるよほんとに一歩前に進んでうんエンダードラゴンに行ってもらいたいんですよここが中間地点なわけよ中間そうですまだ結構長いのこっから長いっす <笑>だからね、今日はね、うん、とりあえずここまでだよ、はい。オッケーオッケー。で次は、ネザー要塞を見つけて、うんはい、そこからエンド要塞行き、うんうん、エンダードラゴンと戦ってもらいます。えー、無無理。<笑>無理 無, 理無理。無無理。無無理。無無理。無無理。無無理。無無理。無無理。無無理。無理。無理。無理。無理 ねえ、ぜひともねーーやだやだや だ, やだ、はい、一人で行かせまーす。ま<笑>だ<笑>お前も来いよ。カメラだろ、お前。<笑>まあ次はね、僕の方もね、ちょっと録画できるようにしてからね、やりたいね、ぜひとも。あそうね。まず、ね、よおうよ、うちの視点。いいのいまあ、大丈夫でしょ。何やってんのか、こちも気になるもん。じゃあ、まあ、そんな感じで、そうだに、ねまあ、最終目的は、エンダードラゴン討伐。 からのエンンディングからのねはははい、はいはい、はい、うん、じゃあままま、ね、またたた次の動画でエンディング企画ででで企会いましょ う, <笑>また会いましょうお疲れ様で す, お疲れ様でーすバイバーイ